いやなんかね何々さんありがとうございますっていうことができないのが<笑>ちょっと<笑>ちょっとね<笑>まあアカウント名読んでい い, い, いって言うならあのいや全然読むんですけど<笑>なんかなんかいろいろいろ察して読んでない状態です<笑>そこそっちそっち通る<笑> 嘘でしょ上上で超えていかないそっち<笑>くぐるのそっちっていうくぐるのこの高さ嘘でしょ<笑>握り拳入らないぐらいの高さいきましたよあいつ<笑>やば。めちゃくちゃ食うじゃん 食うねっていうか育ち盛りだからまあ食うんだけどさ<笑>そんなに食うっていう俺と真逆ですね本当に俺あんまり食べれない方なんですけど小食なんであっミルクいくお前お前お前 手, 手突っこあ手突っこんでないかあれは外側か手突っこむねお前 周りに手突っ込むから、ね、何やってんだよーっつって<笑>ティッシュで拭くっていう<笑>「もう」っつって<笑>拭き拭きみたいな<笑>であの猫の方はその何やられてるか分かんないから「ニャーとか言って超嫌がるっていう。 いやお前お前の手を拭いてやっとるんじゃいみたいな<笑>あ赤字ですコンティニューコイン5枚あったらまあ延長できるけどまあ枠開き直しますね いやコードちぎるなよお前コードちぎるなよ コードで遊びたいお年をコードで遊びたいお年ん？グルーミングかなんだ<笑>何だ何遊んでほしいってはいはいはい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 小猫ね、買う時は多少のね傷を覚悟して買いましょうね皆さんいでいでいで<笑>爪でそこまで登ってくるってお前すげえなあぐらの上大好きかよやっぱりどうしたやっぱそこなのねあぐらの上好きだよねほんとに猫ってやりがちだよねほんとに この仙台猫にラックっていう猫がいたんですけどそうおばあちゃんちで飼ってた仙台猫ねあのその猫もあぐらが大好きあぐらの上が大好きでしたねどんな猫でもあぐらの上は大好きらしいです<笑> ちゃん配信でみみみみこちゃん配信 み, ー こ, ゃん配信みーこちゃん配信みこちゃん配信多分お女なんですよねうん多分ね。 おばあちゃんからちょっと聞き忘れました。閲覧2名様、前枠からの引き続きですかね。ありがとうございます。グルーミングなが。<笑>すっげえ思うけど、グルーミングなが。 ググルーミングをお手伝いしてあげようあもしかしてこの ID はつまみさんだやっぱりつまみさんどうもつまみさんまたあれですかお酒飲んでこの時間ですかそれとも別にそんなこともなくこの時間ですか なぜバレただって、ID 分かりやすすぎでしょ。<笑>分かりやすすぎでしょ。ID、ID 分かりやすいですよ。<笑>つまみって。笑わらわらわらって。あの、まあね、あの、セカンドチャンネルでお伝えしてるように、まあ、ちょっとラックさんの方はお亡くなりになってしまったんですけど、 まあ、おばあちゃんがねまたまた買うということであのまあ子猫配信となっておりますみっこみーこちゃんっていいますはい子猫かわいいねガチで手のひらサイズだからほらほら<笑>こうできるからまだ で手のひらサイズ2ヶ月ぐらいですか2ヶ月2ヶ月すいませんあのおばあちゃんからは聞いてないですねそういう詳細の情報を保健所経由でもらってきたのかななんか親猫がいっぱい産んででちょっとあの 成長が遅いからちょっとあの見捨てられちゃった猫ですちょっとかわいそうなバッグがある猫ですねですけどまあそれおばあちゃんが何かかわいそうだからっつって、まあ、保健所を経由で引き取ったっていうことで多分まあ予防接種なんかも保健所の方でもう しててくれているのかな多分まだ受けに行ってないか分かんないんですけどまあそんな感じらしいですはいねちょっとかわいそうだよね<笑>まあ愛情を持って育てていきたいななって思いますけど僕はいやーねー まあ誰にでもねそういう辛い過去はあるよねいやーっていうまあ柄にもない真面目な話をね<笑>してみるっていう本当柄にもねえな<笑>柄になさすぎて笑うぐらいいやー あぐらの上で寝ちゃうああ、よいしょ。あぐらの上で寝るっていうね。いやー、で、こうなると、まあね、あぐらをね、溶けないんですよ。<笑>こうなってくると。あの、先住のラックもそうなんですけど、あの、あ、あの、 ら 溶, 溶けないんですけどみたいな感じに な, なるんですよね。<笑>そうありますよね。うちの実家にもそんな子猫ちゃんいました。ああ、やっぱりそうそうそう。